皆さん、こんにちは。今日はまた違うメーカーさんの AI ボックスのご紹介をいたします。こちら、海外の YouTube 見られたことのある方はご存知かもしれないんですけれども、こちら、iHailing Kit という AI ボックス。今日はこちらの方のご紹介をしていこうかなと思います。こちらの AI ボックスはフロントしか映らない AI ボックスではあるんですけれども、まだ日本では未導入の AI ボックスになりますので、まあ、こちらのご紹介をしていこうと思います。まあ、主に見ていただくと SIM と TF カードと、まあ、この2つが使えるタイプのオーソドックスな AI ボックスになっております。で今もうすでにこちら映し出しているんですけれど、少し画面が違った AI ボックスになっています先日も U2 プラスご紹介させていただいてまだ公開はさせていただいてないんですけれどまた少し違った表示のものになっているんですけど基本的には同じものになっていますやっぱり主に一番気になるところがしっかりとスムーズにつながるのかどうかっていうところだと思うんですけれども 残念ながらこの AI ボックスなんですが、カープレイがちょっと今、つながらないような状態になっています。まあ、こういった状態になりますで。この商品なんですけど、並行品になっています。で、オッドキャストも、皆さん気をつけていただきたいところがあって、オッドキャストも、並行輸入のものと、それからもちろん正規品というものもあります。で、AI ボックスも、いろんな種類の AI ボックスがあって、まあ、こういう アイヘイリンキットっていうようなこの AI ボックスなんかも、ここの名前だけを変えて出してるようなものもあったりします。で形は同じなんだけれども、名前だけ変えてるものがあったりとか、何を買っているのかっていうのがよくわからない方もすごく多いんじゃないかと思います。で、これもちろん並行品なんで価格すごく安いです。2万円ぐらいで買えるものになってて、すごく安いんですけれども、こういった カープレイが繋がらないって言ったこういったことが起きてしまうと、今度後のアフターサポートの有無というのが結構平行品と正規品とで変わってきてしまうということがありますで。私の YouTube チャンネルでお伝えしている S32、S31、S32、今度また新しく S40 出るんですけど、正規代理店さんから直接オッドキャスト社から輸入して、 で、技術提携も図って、わからないことはもちろんこうサポートさせていただくっていう形でやってる販売店なので問題ないんですが、まあ、こういった並行品になってしまうと、トラブった時に少し不安があるかなというところがありますので、そこはちょっとご承知しておいていただければと思います。安い分不安があるというところがあるので、そこはちょっとご承知していただければと思います。で、今これちょっと繋がらないといった状態です。 実はこれをつなげるために、こういうことをやってます。こちらのセッティング。そうしますと、このように出てくるんですけれども、ここ、システムセッティング。で、ここのところです。このように、ファームウェアをアップロードして、不具合を まあ、改善していくっていうのが今の流れになっててサポートがあればちゃんとファームウェアを送ってくれてしっかりここにインストールして新しいバージョンのファームウェアを入れることによって不具合が解消できるんですけれども今回これは最後まで対応はしてもらったんですけれどもちょっと不具合がやっぱり解消されないということがどうしても出てきていてカープレイが使えないといった状態になっておりますまずそれが一つじゃあこちらの Wi-Fi 使えんのっていうところなんですけれども、Wi-Fi はこちらちゃんと使えますんで、そこはお見せしていこうと思うんですけれども、もう一回わからない方もいらっしゃると思うんで、このようにテザリングっていうのがあります。インターネットくよいで、ここにテザリング画面があるんです。この画面を開いた上で、Wi-Fi につなげるっていう操作をしないといけないといけません。で、それは何かというと、このセッティング。 でここですインターネットでこの WiFi そうするとコネクティーとつながるようになります、まあ、ここを押していただいてもいいですそうすると YouTube が見れるようになります このようにちゃんとネットも使えるようにはなります。なので、まあ、ネットは普通に使えてしまいますし、まあ、もちろん YouTube だけじゃなくて、Netflix とか Amazon プライムとか、今 iPhone16 バージョンアップしてミラーリングで Amazon プライム映画の視聴とかができなくなってるんですけども、これは AI ボックスでネットを介して このようにナビ画面にアップしているので動画とかも普通に見れてしまいます、まあ、こんな感じでしっかりと音声も出ますんで YouTube の視聴等は普通にできてしまうと、まあ、いうことになりますでここを押していただければこんな感じで閉じるようになります でこの状態で一回エンジン切ってまた設定し直さなきゃいけないのかというところが実際にこの AI ボックス買ってからじゃないとわからないところかと思うのでそこもご紹介します何回もナビを立ち上げるたびに何回もナビを立ち上げるたびに設定するのはめんどくさいかなとは思うん で, でやはりこれも オーディオ選択でこれ今つながらないような状態で不安定になってるんですけれども今これは接続給電 Y 字型の給電ケーブル今使わない状態でやってるんですけどそうしますとこういった形でしっかりとすぐに起動しないといった状態起動まで 待たなきゃいけないといった、こういった状態が続く。このアイヘイリングキットの場合ですと、ちょっと待てばすぐこうやってつながるようには一応なります。特にこの Y 字の給電ケーブルを使わなくても、このような形で少し待てばつながるようになります。で、この状態で今度、Wi-Fi 自動的にちゃんとつながるのかどうか。 また設定し直さなければならないのかどうかというところが使い勝手に左右されてくるところだと思うんですけれどちゃんと Wi-Fi で落とした場合だと Wi-Fi ではつながるということにはなっているので特にここのスマホの設定動画を見るときに煩わしい設定をする必要というのはないということになりますはいこんな感じで特に何もスマホをいらわずとも パッと開くようにはなります。でこれ、SIM カード使うと、より一層、この開くときの手間が省けるので、テザリングよりはやはり SIM カードの方が使いやすいかなとは思います。で最後に、このマイヘイリンキットのいいなって思ったところをお伝えしようと思います。いろんな AI ボックスを今回見てきたんですけど、こういったアプリって、AI ボックスによって結構入っているものが違います。 でこれは、エコライザーが付いています。で音楽聴く時なんかですと、こういったエコライザーがあると結構いいなっていうのは私個人的には思っていて、なかなかオーディオにエコライザーとか、この AI ボックス自体にエコライザーが付いているものって少ないと思うんです。でこれ、クラシカルって書いてあるんですけど、このように結構、 選べるようになってますんでこの好きな自分の音、好みに合わせて、まあ、エコライザー使うのもいいですし、自分で周波数帯を合わせていくのもいいし、このようにバスブースト、ラウドネス、ビジュアライザー、まあ、こういった形で音の調整ができるんで、音楽を聴くときなんかは、こういったエコライザーのアプリなんかがあるとすごくいいなということで、この アイヘイリンキットはそれが付いていますんで、そこがすごくいいなって思ったところです。他のオットキャストそれが付いてないあ。もしかしたらこれダウンロードできるのかもしれないんですけれど、まあ、そこがこのデフォルトの状態ではすごくいいなと思ったところになります。やっぱり、平行品は特にそうですけど、安い分非常につながる場合ももちろんあるんですけど、 つながらないという場合もあったりするので、結構作動が不安定かなというところがあるのかなと思います。ただ、つながってしまえば YouTube 見れますし、まあ、今回私の場合は前後しますが、カープレイが使えないとまあいったまあ状況、今コネクトってなってるんですけど、カープレイつながらないといった、まあ、そういった状況もあったりするんで、 平行品の場合ですと、サポートしてもらうと不具合があったときに、サポートが少しできづらいといった場合もあったり、できないというわけじゃないんですけど、できる場合とできない場合とあったりするんで、そういったリスクがあるとまあいう前提で、こちらを検討していただけるといいのではないかなと思います。一番いいのは、オッドキャストの正規品、国内の正規品を 購入されるのが一番確実なんではないかなということも、まあ、今回このアイヘイリンキットを使わせていただいて感じたところになります、はい。ということで今回はこちらのアイヘイリンキットの AI ボックス、こちらを使って、こちらの新型のボ o x y のディスプレイオーディオの作動確認の紹介をさせていただきました。当チャンネルではこういった AI ボックス、オッドキャストをはじめとした AI ボックス等の車のガジェットの紹介、グリーンファンディングや幕開け等で出てくるような、まだ売られていない最新のガジェット等も扱っておりますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。